皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之です。年末年始でライブ配信を頑張ってたんですよね。なので、まあ、そのライブ配信を見てない方は、今回の動画が新年初めてお会いするということで、改めまして、どんどん新年明けましておめでとうございます。 本年もどうぞよろしくお願いいたしますおおおはいじゃあ行ってみましょうか今日もレンズレビューをしようと思いますこのシグマの 14-24 の 2.8 というレンズがありますこれソニー用を、えー、シグマさんからお借りすることができましたえ前回の動画で ニコンの、えー、1424-2.8 の, のレビュー、まあ、すごく素晴らしいレンズで、私も1本買わせていただいて、ですね、えー、そのレビューをしたんですけども、このレンズ、すごい気になってたんですよ。もし、えー、シグマさんのがニコンの Z 用でこのレンズを出してたら、もしかしたら私、こっちを買ったかもしれないってぐらいいいレンズなんですよね。なので、今日は、えー、こちらのレンズのレビューですね。 一応あの参考程度に星の像が周辺像が分かる画像を撮ってきましたのでその写真をお見せしつつレビューをしたいなと思いますで本来であればちょっと作例も見せながら、えー、やるんですけども、まあ、今こういう状況になっちゃったのでちょっと作例取りづらくなったので今日はその製造比較のできる画像だけお見せしてこのレンズのレビューをしたいと思いますそれでは本日もいってみましょう はい、それでは、えー、実際に画像を見ていきたいと思います、えー、っとこの画像にしましょうかはい、えー、これですねあのこの画像は例によって赤道儀で追尾していますだから、えー、単純にその地球の自転の影響とか関係なくしっかりとレンズの性能が出ているはずなんですね じゃあ見てみましょうかまずは、まあ、中心度ですね。はいとっても鋭いですね。まあ、とてもいい製造です。で問題はこの周辺ですね、はい。周辺見てみましょう。もうちょっと拡大してみましょうか。200%。はい、これ解放 F2.8 ですね。まあ、ちょっとこうやってなんか横にビョビョビョビって鳥が生えたような感じになってますけど。 これ 200% でこれだから基本的にはまあそんなに気にならないですよね左上見てもちょっとこう十字になってますがいや値段考えたらすごい性能ですよこれシグマさんのここ数年のシグマさんのレンズの傾向ですけどもその値段そこそこでも性能は え倍の値段してもいいんじゃないですかぐらいの写りをする特徴があるんですよね。いやまあタムロンさんもそうですけどやっぱサードパーティーのレンズメーカーの、えー、精度たるやすごいですね。えー、でここ 200% まで拡大してこれですから普通に写真で見たらほぼ手にしか見えないと思います。うん。す 見づらいと思うので、ちょっと整えます。見やすくしますね。ノイズをちょっと減らして、多少ちょっと、明瞭度を上げてみましょうか。はい、いや、鋭いですね。鋭い点像で。自分のピントがちょっと追い込めてないかもしれないですね。ちょっとなんか色調差的なもの、パープルフリンジ的なものがあるまあ、これ消せますけどね、こっちでね。これゃったら。 このもので消せますけどね周辺もすごいですねうんい や, やっぱり素晴らしいレンズですよた、まあ、多分純正のソニーの 1224F2.8 かは、まあ、これを超えてくる製造なのかもしれないんですけど値段が倍するじゃないですかだから 倍以上か、まあ、それ考えたらね、うん、全然こっちでいいと思いますようんまあ今日シグマさんの1424の 2.8 の動画なんですけど聞かれると思ったのでニコンの方でも撮ってきましたあのニコンの1424の 2.8 どうなんですかっていうまあこの間レビューをしましたからねただまあマウント違うので単純な 比較にはならないと思うんですけども、えー、ニコンで撮ったのがだいぶ明るめに撮ってのです、はいこの感じですね。まあこれですね、えー、周辺像だけ見てしまえば、まあニコンの方がいいですよねうん。こっちはなんか羽が跳ねたみたいにならないですからね。まあでもね、これねドングリの性比べですよ。どっちもいいと思います。 でまあ、あのお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんがこの2つさっき の, そのソニーの画像と比べるとなんですけど一応まあこの右側がニコンで左側がソニーで、まあ、並べてみましたけどあのソニーの左側の方がこっちの方がなんか星の数少ないと思いません、ね、星食い現象って言われる言ってるんですけどソニーさんはあのノイズリダクションがすごい強くて。 えー、と星が消えちゃうんですね細かい星が消えちゃうという現象がありますだから結構バッキバキの星空の写真撮りたい人は、まあ、ソニーじゃない方いいよみたいな話聞くんですけどね、まあ、成形写真だとそんなに気にならないというレベルちょっとこうやって比べると一つ分かるのがここの鉄塔ですかこれの角度が結構違いますねパースペクティブがニコンの方が強いのかなパースの方が。 シグマの1 4二2 4二 2.8 の方がもしかしたらパースペクティブその周辺のこう建物とかがこうギュッとなるその周辺の歪みがもしかしたら少ないのかもしれないですねその建物に対して。うん、だから天を単純に 星, その星空の天像を見るんだったらニコンの1 4二2 4二 2.8 の方が多分優秀なんでしょうけど、まあ、その手前の風景 の, そのパースペクティブ 歪み具合っていうかねそういうのはシグマの方が素直に映るのかもしれないですねまあこんな感じでちょっと比較をしてみましたこの2本こうやって比べるのもなかなかないですよねうんてかまあどっちもいいレンズですねこれねどっちもいいレンズだ素晴らしいまあ結論としてはですねこのシグマの1424の 2.8 えー、値段の割にはめちゃめちゃいいと思いますで特にこの DGDN の、えー、ミラーレス用の方ですねこれはあの一眼レフ用の方とはまた違ってくると思いますミラーレス用の方で今日は比較してますソニーのボディでやってます、まあ、だから、えー、このソニー、e、用とかそれから、えー、シグマライカパナソニックの L マウントも同じような製造なんじゃないかなと そうですね、ソニー使ってる人は、このレンズめちゃめちゃおすすめですね。まあ、純正の方が多分いいんでしょうけど、まあ、これのこのレンズのコスパが凄まじいですね。うん、はいちょっと今日ね、作例が取れてないので、まあ、こういう状況なんで、こんな製造比較だけになりますけども、とりあえずこの画像だけでも、このレンズの素晴らしさというのが非常によく分かりますね。はい はいというわけでいかがでしたでしょうかはいめっちゃいいレンズでしたねうんこれもうそのニコン用とソニー用っていう時点でマウントの径とかね全然違うので比較になりません比較にならないんですけども、まあ、それよりもこのシグマのこのレンズのコスパですよね値段がこれ15万円ぐらいですから、えー、それで手に入る製造としてはですね すごくすごくいいレンズじゃないかなと思います。で、あの、私、あのフジフィルムさん の, あの GFX を、ま、そのうち買おうかなと思ってるんですよね。なんですけど、その時に使うレンズはまあこれにしようかなと思ってて、メーカーさんでそのフードカットのサービスあるじゃないですか。GFX にこのレンズつけると、このフードが映り込むんですよね。で、そのフードカットで、 この前玉が全部出るような感じになっちゃうんですけどそれをやれば GFX でも蹴られなく使えるっていうですねことが分かっているのでその時はまあこのレンズのお世話になろうかなまあその時はキヤノン EOS 用になるんですけども EOS 用を EOS から GFX に変換アダプターをつけて使用するというような感じなんですけどもどうしてもその純正レンズが明るい広角レンズっていうのがないのでまあこの SIGMA さんのレンズが その GFX をカバーするぐらいイメージサークルが広いっていうね驚愕の事実ですよねまあそういうレンズになってますんでまあこの今回はこのソニー用で使ってますけどもえ GFX そのうち買った時もこのレンズのお世話になろうかなと思っていますえそれではえ今日はここまでになりますまあこれからはですねライブ配信もこういう通常のこの編集する動画と まあ、変わらないクオリティって言ったらちょっと無理ありますけども近いクオリティーでいろんなことを試しながらやっていきたいなと思いますのでライブ配信も基本的には毎週やろうと思ってますんでこの動画でわからなかったこととかあとちょっとコメントだけだとね伝わりづらかったこととかをこう直接聞くことができる機会なので皆さんぜひ私とですねコミュニケーション取っていただけると大変嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょう さよならバイバイしたっけねーバイバイ